よりタイコラボは創立35年の実績を持つ世界最大級の和太鼓教室ですお祭り広場では講師を務めるプロ和太鼓奏者とその受講生が特別編成チームを結成して和太鼓の響きをお届けします聞くだけで心が躍る太鼓のリズム 一緒に盛り上がりましょう。